もともとここの場所で、えー、家業としてですねうちの父が2代目で、えー、酒屋とか食料品の販売を当時してましてその、えー、次男として、えー、誕生しましたで麻生北中学校を出まして、えー、学園大附属高校に、えー、行きましてで えー、大学の方に通いながらあの学園大に行ってたんですけど通いながらあの当時、えー、いろんなまあ仕事をアルバイトとかですねをしながら、まあ、最終的にこ う, うちのお手伝いを、えー、当時やってたんですけども、えー、たまたま姉が、あのー、当時、えー、こちらの店を手伝っててでその姉が結婚するというタイミングの時にええー まあ、私の方も、えー、入れ替わりでここを手伝うようになりましてでそれから数年後に、えー、家業の方をですね継ぐ、えー、ことに決心しまして私が25で、えー、家業を継ぐことになりましたで当時ガソリンスタンドの方もいろんな規制緩和があってですねあの経営が非常に厳しいような状況が社会的に あのそういう風な時代に突入ししてましたで、まあ、そういうい時に、まあ、私もですね生まれ育った子の場がこうなくなるのも嫌だったもんですからあのじゃあ僕は手伝おうかねということで、えー、やってましてで、まあ、その流れの中で、えーまあ、いろんなあの挑戦とかやりたいことっていうのはもちろん当時あったんですけど、まあ、家業を継いだからできないとは思わなかったんですよ。 むしろこう自営業イコール自由業みたいなあのまあそういうところも本当浅はかながらそんなふうに当時思いましてえまあやれることは何でもやってみようというような思いでえまあここでですねその成功しないのに予想に行ってから成功するわけもないだろうしですねはいそういう思いではい自家消費のレベルでお米作りを6年前からしてまして。 そののお客様の大半が農家さんでその農家さんのお仕事に、まあ、僕も興味がもちろんあったしお客さんがどんなことやってるのかなって、まあ、たまたまそういう中でうちの娘たちも2人幸いできまして で, あの、まあ、できたらせっかくこれだけの農地があるのにあの自分たちのね子供たちに食べさせるものぐらい自分で作ってみたいなと思って。でえー 無農薬でですねお米作りを始めましたで、まあ、それがきっかけでもともと仲良かったんですけど農家さんともすごく密にまた関係性ができるようになってもちろんいろんなことを教えてもらいながらしながらただそうこうしているうちにあの熊本地震があってで、えー、その熊本地震後に、えー、やっぱお米がちょっと出先が悪かったところの農家さんがあったんですよ有機ジャスの。で そのお米を使ってですね、えー、焼酎を作ってみてますとあと自家栽培でやったお米でお酢有機のお酢を、えー、作ってますうちと、えー、道の駅であっ道あそん遊び、はい、ですねはいで えー、焼酎とお酢も両方あちらで扱ってもらっていますうちのお客さんに関してはもうほとんどこう注文されていくような感じでじゃあ次入るときは1箱取っといてとか、えー、なんかもうケース外みたいな感じっぽい感じですね確か25か6かそのくらいだったと思うんですよすごいやっぱ先輩方が偉大な先輩方がですね何人もいらっしゃってあのー まあ、そうい う, こう人材がここには出てくるような地域なのかもしれないんですけどあのやっぱり全国でも有名になるような方たちが何人もいらっしゃってですねあのそういう人たちの後ろ姿が見れたっていうのもあの今のえ自分自身のこう励みにもなってますしまたその後輩たちもですねだからうわうかうかできないなっていう か, なんかうんそういう意味では。 あの商工会青年部に所属することで、えー、人としてですねあのスキルをこう高めていきたいなというような気にさせられるような僕にとってはそうい う, うん組織ですね、えー、若い子たちに言いたいのは好きななことと大事にししてほいなと思い思ますやらなければいけないを僕よく言うのはやらなければいけないことってどうせやらないかんってやろうって。 じゃあやりたいにも変えちまえよってよう言うんですよ。もう自分がやりたいにしてしまうと、自分も楽だし、仕事も上がるし、成果もですね。だから、えー、しなければマストからワ、えー、ンツーに変えなさいみたいなことをよく言います。はい、地域貢献と。 自分磨きですどうしてその言葉になったんですか、はいえー、20代の頃に、えーえー、会社理念として、えー、思いついたのが地域貢献できる店ということを、えー、思いつきましたそれで私はこう地域貢献をしようしようと思いながら、えー、やってたところ実は、えー 人のためになりたいと思ってやってたことが実は自分磨きにつながってて、えー、仕事をするっていうのは本来その人のためにやろうと思ってるんですが一番恩恵を受けてるのは自分だなと思って、えー、こういう言葉にしました。